スタートしました。名勝ナルト、コースタートを切りました。まずは名勝ナルト、外からウィン・リバティ内ではやや押して、3番のクラン・モンタラ前を伺います。まず7番の名勝ナルト先頭、リードは1バシン半。2番手には3番のクラン・モンタラ、3番手には10番のウィン・リバティそのうちに8番の T.M. 稲妻インコースに入っています。さあ、拍手が沸き起こります。2馬身ほど離れまして、5番手の位置には、 マーティン・ボロ、内から1番サトノラーゼン、外は12番のプランス・ペスカ、続いていって、11番、ダコールは後方5投目、ベルフ、並んでいきましたエキストラ・エンド、そしてリアンド・ファミュー、最後方からいった4番のアングライフェン、2コーナーカーブに入っていきます、逃げる7番の名勝・ナルト、リードはニバシン、2番手、3番、クラン・モンタナ、3番手、10番、ウィン・リバティ、4番手、8番、テイエム・イナズマです。向こう上面 2審査6番のマーティン・ボルが5番手追走でその後1番、サトノラーゼンこの辺り中段12番、プランス・ペスカ11番、ダ・コールです4番、アイングライフェンが後方から仕掛けていきまして今、中段まで上がってきました後方集団はベルーフ・リアンド・ファミューそして2番のエキストレンドが後方の3頭です。 さあこれから3コーナーカーブに向かうところで先頭7番の名将・ナルトリードは2馬身ムチが入って3番、クランモンタナ2番手、外から4番、アングライフェンが3番との外まで上がっていきましてさあ2番手に接近していきます、34コーナー中間です、その後ろからはウィン・リバティ、マーティン・ボローを仕上げていきました、内からスルスル8番、テイム・イラズモも前に接近していきます、あとは11番、ダ・コールがこの集団の後ろ、1番、サトノ・ラーゼンが続いていきました。 さあ4コーナー、カーブに入って前は並んでクランモンタラそして名勝ナルトさらにはアングライフェンさあ接近してくる直線コースに入りました、今度はクランモンタラ先頭だ、3番クランモンタラ先頭、内を狙って8番テイヤム・稲妻マ、ーティン・ボロそして間を狙って1番サトナーズン追い込んでくるダコール、さらには5番のベルーフも追い込んでくるがクランモンタラ先頭、クランモンタラ外からはアングライフェン、さらには5番のベルーフ、エキストラへ登持ってくるクランモンタラクランモンタラゴールインクランモンタラ